ご紹介い た, いただきました鏡南部丸と申します。えー、肌 の, の皆さんこんにちは。えー、肌の元気祭り、春の陣ご開催、誠に誠におめでとうございますえー、私たちは、えー、ご紹介いただいたように、昨年20周年を迎えまして、今年20周年の記念曲奇跡という曲を今日踊らせていただきます。えー、奇跡という言葉の中にこの広い広い世界の中で。 鏡ランプ丸として、えー、多くの方に出会えたことの奇跡そして20年歩んできた道作ってきた道奇跡、えー、そしてこの輝く宝石のような、えー、仲間たちとともにまたここから21年目の道を 歩, 歩んでいくそういったいろんな意味の奇跡をこの曲に込めました今日は笑顔いっぱい心を込めて踊りたいと思います、えー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 2023奇跡、せい 20周年記念という奇跡で春の陣出陣です。相模ランルマルの元気演舞でした。ありがとうございました。